山島県郡山市塚川市田村市の合同チームです園中花組と申します、えー、紹介文に入れさせていただきました平均年齢高めのチームです平均年齢なんと50歳になりました精一杯踊らせていただきますのでご声援お願いいたしますそれでは参ります ゴールシスター手話の勝だけ笑います。をご覧